こんにちは、淡田洋介です。今週は横浜市にある京急百貨店神尾岡にて開催されているアニマルアートグッズフェスタに参加しています。私の売り場の動画を撮ったのでちょっと見ていただきたいと思います。一応順路って書いてありますがどっから見ていただいても構いません。キャンバスの他にもこういうトートバッグとかこういったものにも手書きしたりしています。 奥の壁には、これはグワッシュで描いた作品ですね。で、これはアクリル画。これはインクに水彩なんですけど、この間の頭が柔らかくなる方法というビデオで描いた絵です。で、この下のアクリル画は次回のビデオで描いているところをご紹介します。この隣も、ウサギとゾウさんというアクリル画です。今年描いた絵です。今回展示しているほとんどが今年描いた新作です。 最近結構紙にグアッシュとか水彩絵の具で描いたものが多くあります。こういう小さい絵なんかもあります。星の形のとか小さいミニ額ですね。これね、丸とか四角が貼ってあって凹凸になっています。で、ちょっとこっち側に来ると T シャツとかこういう雑貨ですね。手書きで描いたものが置いてあります。で、これはグアッシュで描いた新作です。 で、隣にレザーブランドのコトチーノさんとコラボした作品があります。革もこれ手縫いですごいよくできています。で、デザインもすごい個性的で、そんで使い勝手にもすごいこだわりがある製品です。で、上の方は時計とか絵画とか、これもグラッシュの作品ですね。こっちもそうです。で、隣が 今年のお正月に YouTube 動画で描いてるところをご紹介した墨の絵です。そんでまた隣の方に行くと、これ手書きの T シャツですね。去年描いたやつです。で、なんかポーチとか、これはクッションカバーですね。いろんな絵があるんですけど、ピンクとか、これが黒ですね。これはね、ラメが入ってるんですよ。で、これ白に描いたやつです。 で、こっちは T シャツです。これも手書きで、あの、絵が一枚一枚違って、裏表描いているのもあります。袖に描いてあるのもあります。片面だけのやつもあります。これ、レディースの長袖です。ラメが入っているのとか、いろいろあります。あんまり私、ポーチとかそういうの使わないのでよくわかんなかったんですけど、今年じゃなくて、去年ですね、ちょっと描いてみて、こんな感じで、初めて描いてみました。 それからメガネケースとかにも絵を描いています。メガネケースですね。<笑>あとこれ時計、絵が描いた時計とか、これは昔作ったネックレスですねで。また他のメガネケースに、これはね、インクと水彩の絵で、これはこの間ビデオに作ったしおりですね。で、あの、マスク、手書きのマスクです、これは。 これは表というかね、あの全体に描いてあって、真ん中は呼吸できるように絵は描いていません。いろんな色があります。ほとんどのものが手書きなんですけど、この缶バッジは印刷して作ってもらったものです。で、こっちへ行くとまたいろいろあって、この下で私は絵を描いています。で、これは手書きの T シャツですね。これは長袖の T シャツで、この間描いたやつです。 ちょっと色々あるんで見てみますね。パーカーでしょ。T シャツですね。これも T シャツ。これはレディースです。これもこの間描いた絵です。袖にも絵が描いてあっていて、袖の下の方ですね。犬の絵と猫、ね、の絵がこんな風に描いてあります。今度はさっきのメッシュの裏側なんですけど、また絵が描い貼ってあったり、 これこの間のビデオで描いた絵です。で、この下もちょっと絵が描いてあって、新作とか、古い作品もちょこっとたんですけど、これはカバンですね。ちょっとこのゾウさんのカバンの、ちょっとこれを開けてみるとね、中からインドの美女が出てきます。こんな感じの。で、もう一個も猫がいて、で、開くと、この顔ですね。別の顔が出てきます。 もう一個ね黒いやつがあるんですけどこれは星にラメ入りの猫で月にラメ入りの猫が出てきますアニマルアートグッズフェスタ2021年3月10日から3月16日まで京急百貨店上大岡7階祭事場にて開催しております私の他にもたくさん素敵な作家さんが参加しております 興味のある方はぜひお出かけください。私もお待ちしております。時間は午前10時から午後8時までとなっているんですけど、最終日16日は午後5時までとなっておりますのでご了承ください。詳細は下の概要欄に貼っておきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。